カミスぶっちゃけ祭り10周年おめでとうございます私たちも今年で3回目だごめんなさいおめでとうございます私たちもこれで3回参加させていただいていますおかみさんの笑顔とど根性でカミスの言及を応援します合言葉は燃えて踊る 「お天道さんが熱いからあたしは負けずにせすなせよ」「男亡くなよ汗かけよ」「春日消して 姿勢よければ上等」「たまやらきたい時あるけど」「戦いない すげえ